食べるるななななんていようですなのでどんな感じになってるかそれでは、はい、まずは開けてプルプルなのかそれとも硬めなのか今までのフルーツミックスのようなプルプルが多かったのですが、ね、これはどうなのかなあこれもプルプルですねではいただきますうーんなんか物足りない気がするなもう一押し欲しいと思えてしまうのが残念ですねこれ。 香りは確かにほのかに感じるのですがそこまで口の中に強烈にくるわけではないですねただ逆に言うとちょっと物足りなさもあるといった感じです、ね、なのでゆずを求めてしまうとちょっと弱いかなと思ってしまいますねフルーツミックスの方は明らかに食感の方で出してますがそれよりもゆず一色の方が良かったかもしれません自分もちょっとゆずが物足りなくてさっぱりしきなかったなという部分がありましたのでこちらを点数とさせていただきます見見見えええて見えて見えて のテスとさせていただきますもうちょっと言うが欲しかったなそれカタツムリ骨に乗るなり行く先のいや行く先の骨が転がってるって怖いよご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいです演武終演